よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。来ていらっしゃい。バイバイ。<笑> 「この前はけば夢はずく」 元気ああのはいいしータンタンタンもうありがとうございます。 円とうございましたすみますすせんんが切れてますが、えー、皆さのの手拍子足拍子の得点が入りました、子足ちょっとずらします。じゃじゃん